ケラニア大学よりディルンヨキ先生と、えー、国際交流基金よりあの十一月からあのケラニア大学にオンライン赴任となりましたの方と申します。それの中における日本語教育について本日発表させていただきます。あのよろしくお願いいたします。発表の中ではこちらの通りで。 最初にスリランカの日本語学習者数ですとかケダニア大学について簡単にご紹介した後に近年の流れを受けて行った調査についてご報告をしたいと思います。2018年の国際交流基金の報告では日本語教育機関77教社125学習者は8454名と。 なっています。独学者です。とか、あの拾いきれなかった。学習者も含めて、大体8000から1万人の間をここ5年ぐらいは推移していると言われています。学習者の 80% ぐらいは、もう中等教育の学習者であのかなり高い割合を占めています。ヘラニア大学は日本語を教える。あのだけではなくて。 スリランカ全体とまたアジアの国々と協力するアジアの日本語教育研究機関としての役割を目指しています。はい、近年の流れとしてあのこれまで長く文法薬読法のみ、まあ、かなり比重が重い授業からの脱却が挙げられます。 あのもちろん文法を訳読読法が悪いということではなくって、また文法の反対側コミュニケーションということでもないんですけれども、様々な方向から教えたり、学んだりした方が豊かな場になるだろうという意図のもと、5年以上前から教師研修やセミナーが行われてきました。またもう一つ、あの最近になって多くの教育機関でオンラインで授業が行われているようです。 そこで、あのー、このような疑問が出てきました。コミュニカティブな授業はあの実際に行われているのだろうかで先生たちはコミュニケーションをどう捉えているんだろうかであのオンライン授業のこれがいいからこうやってみようという形で広まっているのかそれとも新型コロナウイルス感染拡大後にオンライン授業が拡大していったのか 先生方はそれぞれについてどういう難しさを感じているんだろうかということですそこでこれらの疑問について質問し調査を行いました本発表ではこの2つについて聞いたんですがオンラインで教えることについて主に発表したいと思います。あとですねあの 調査に協力してくださったのが、スリランカ全体の中等教育機関の先生に絞って、20名の先生が協力してくださいました。20名というと、このスリランカはこうですというには十分じゃないんですが、一つの現場の声として、あの現場の傾向をつかむ参考にはなるのかなと思います。 えー、と現在オンラインで授業を行っていますかという質問に対してあの、皆さん全員が行っているを選択されました。で、開始の時期は様々なんですけれども、すべて2020年の2月以降で、ロックダウンが始まった3月から、あのほとんどが始めたということで、もう新型コロナウイルス感染拡大後であるということがわかりました。 ロックダウンなどがあって急にオンライン授業をしなければならなくなったという先生が多いのではないかなと考えられます。そして、えー、使用サービスは何ですかという質問に対しては WhatsApp が最も多かったです。20名中16名が使用していると答えました。これは個人的にはちょっと意外な結果で Zoom や Skype が多いのかなと思ったんですが。 ワッツアップというメッセージベースのアプリが一番よく使われていましたそれぞれのうち9名が WhatsApp と Zoom をどちらも使っていますと回答しましたそれからメールや Skype など別のツールを選んだ先生もすべて Zoom かまたは WhatsApp とどちらも選択をしたので 主に使われているツールは、WhatsApp と Zoom であることが分かりました。どのように教えていますかという質問に対して、これは一人の先生があのプロセスを8つに分けて書いてくださったんですが、全部はちょっと読み上げないんですが、一番上のビデオをオンにして、黒板を使って授業を説明すると書いてくれています。 通常の対面授業をビデオ通話を通して教えるという形ですね。それからポイントを写真に撮って送ったり、例文を翻訳したり、学生に作ってもらったり、間違いをボイスメッセージをで説明したものをグループに送るということを書いてくださいました。 この先生も説明をするこの先生は説明して練習をしてもらって作文を書いてもらうといった方法を使っています。Zoom と e‐mail を使っているという先生は1人いらっしゃってこの先生は新原語を日本語にしても ら, いましたしてもらって授業の後にも会話をしてもらうという課題を出していらっしゃるそうです。 最も多かった WhatsApp と Zoom どちらも使っていますという先生の授業内容ですが、1つ目の方、1人の先生の方の4つのプロセスですが、Zoom で PowerPoint を使って文系を教える。で文系を使って文を書いてもらい、えー、書いた文を WhatsApp グループに送ってもらって、チェックして直してもらうという、あの相互補完的に使っている例を書いてくださいました。 2つ目の方も同様で3つ目の先生は WhatsApp ではこう教えています。あの説明して、ボイスで録音してグループに送る。一番下のところで Zoom で教えるとき、言葉や文法を説明してあの画面をシェアして教えますと書いてくれました。 オンラインを通して日本語を教える上で困っていることは何ですかという質問に対して、81件の回答が出てきたんですが、それを7つの項目に分類できました。多かった順にこのようになります。一番多いのが学生の不参加またはその可能性。これまでの他の先生の発表にもありましたが、設備、金銭、それから技術、方法、 電波ネットワークといいいった順番で続いています一番多かった学生の参加またはその可能性という例なんですが学生が授業に参加しない学生の様子が見えないからちょっと不安になるといった声が聞かれました。設備・金銭・学生 の環境としてインターネットがないまたスマホパソコンがないという声もありましたし先生がこうお金が通信料がかかってしまうからオンライン授業をしないという方もいるという声もありましたそれがそのズームではなくてワアップが最も多く使われているのは通信料メッセージベースであまりかからないという背景があるのかなと考えられます 技術方法としてこう、一番多いのが文字を教えるのが難しいという声が最も多かったです。あとは電波ネットワークでは、やはりこう途中で落ちてしまったり、参加できたりできなかったりということや、学生の理解度としてこう、顔が見えないから分かったかどうか、見えにくいという声が。 聞かれましたちょっと IT への不信感というのは次のスライドに紹介しますが他に居住環境として家族が多くて声が入ってしまうとか学生か先生かわからないですけどそういったことや、まあ、例えば家の近くで工事があったらそれもちょっとあの難しさになるのかなと思われます。 IT への不信感という項目なんですが、えー、1人の先生が困っていることとしてこの10 14の文章を書いてくださって特に一番下の3つのところでこうオンラインでずっと勉強し続けたら子どもに良くない健康に良くないこういうコンピューターとずっと一緒にいたら良くないという考えを 持ちなんだなということが分かりました、まあ、悪いビデオを見ているかもしれないというのは不参加の方の項目に出たんですがかなりちょっと IT やオンライン授業そのものに不信感を持っていらっしゃるのかなと思いました最後にあのオンライン授業の勉強から希望しますかと聞いたところあのほとんどの先生が 希望すると回答されました。あのかなりたくさん要望があるので、こうこういうセミナーの情報を共有したり、勉強会をあの主催することを検討しています。ちょっとコメントを飛ばします。はい。まとめとして、えっ、ー、と、WhatsApp や Zoom が主にのあの使われていることや、文字が教えにくいという声。 それから学生が参加しないことやその可能性が一番困っているという声が多かったものとして挙げられていました。かなりあのオンラインで教えることにこういったあの項目をもとにこう不安を感じている先生が多いようでした。そういうい不安をこう減らして 減らしていくことが大事だと思うんですが、解決できるものとすぐ解決することが難しいのがあると思います。で、技術と方法に関わる。こう核練習あ、練習あの練習をチェックできないとか、そういうことは、あの方法をシェアすれば軽減できるのかなと思いましたが、電波とか金銭的な問題はちょっと難しいと思います。 先ほども述べたように勉強会の実施ですとか情報交換電波とかそのすぐ解決難しそうなものであってもあの限られた環境の中で参加できない人もいるけどじゃあ最大限 の, あのいい授業をするにはどうしたらいいかを考え考えたり話し合ったりですとか WhatsApp を使った授業のアイディアとかお話し合ったりすることはできるのかなと思いました。 はい、はスリランカにおける日本語教育のニューノーマルについてディル・リクシンスにお願いしますあ、はいあ。スリランカにおける日本語教育のニューノーマルに関して少し簡単に。 まとめさせていただき ま, すまずそのスリランカで日本語教育始まったのは実際には1967年からです。それはプライベートの小さいクラスで日本に留学したいと思っていた学生を数人集まって個人的にできたクラスなんですがその後で 1975年に大使館コース、つまり今、スリランカ日本語教育協会という日本語コースが1975年に始まりました。その後、1977年にキャラニア大学で日本語コースを一応始まりましたが、このような流れを経て、 まあ、現在は国立国家試験、えー、つまりその O レベルそれから A レベルのためにつまり高校卒業試験それから中学卒業試験にも日本語を一科目として、えー、もう受けることができます。 その日本語、スリランカ日本語教育のニュ ー, ニューノーマルについて話しますと、先ほど、宗形先生からもお話がありましたが、スリランカの日本語教育は基本的に文法を中心に文法訳読法を使って、今まで40年間ずっと教えてきました。気温も今、現在もそれが大きく変わっているとは言えませんが、もう1990年 違います2009年からシラバス改定が始まりまして2009年に少しこのコミュニケティブアプローチに入りましょうということで文法訳読法の教え方を少し新しく考えることになりましたがそれからその2017年に 最近ですが、その17年から大きくそのコミュニカティブアプローチとかタスクベースティーチングというふうに教育を日本語教育を新しくしたいというふうに考えてシラバスを改定しました。その時に 基本的に日本文化、その日本文化と言いまして、その今までその日本の伝統文化、折り紙とか茶道とか日本の着物などのそういった伝統文化を紹介してきました。それから教育とか日本の その情報事情を紹介してきましたがこの2017年の改定の時にシラバス改定の時に異文化間コミュニケーションとかその日本人とコミュニケーション上必要とされるそのもうナノワーバルコミュニケーションとか そ, のそういったあのことも含めて考えることになりましたこれがこのスリランカの日本語教育の ニューモノーマルというふうに今現在考えておりますがこれからその話すことを中心に4技能のうち話すことを中心に考えていきたいと一応思って一応いろいろなことをやっておりますということですありがとうございました